はいおはようございますラスカルでございます本日はですねジンギスカンを購入いたしました今日用意したのはなまら厚切りジンギスカンなんですけど4袋合計ね 1600g こちらございますでお野菜とかあと向こうにねご飯を炊いてあるのでそれと一緒にね今日は食べていこうと思っておりますただあんまりねジンギスカンって食べたことがない ジンギスカン用の鍋とか持ってなくて今日はね、このホットプレートなんでちょっと作り方、合ってないと思うんですけどそこはね、すっこまないでくださいわ<笑>からないなりになんとなく、やってみたいと思いますさあ作っていこよし、作りよーこれホットプレート温まったかな、これだいぶ温まってきたかなうん。そしたら油引こう油ねー、はい、とりあえず一回玉ねぎちゃんで 馴染ませて、とお野菜全部投入してはい真ん中にするのこれって<笑>ホットプレートどうやってやるんですかジンギスジンギスジンギスよいしょよいしょ、これ入れちゃいますよこれいやいいうまそうだけど10って言わないからななんかそこだけがもったいな い, い僕のせいなんですけどね全部 はい、これで全部これすごいな僕勝手にこの薄切りのねラム肉みたいなのを想像してたんですけど超一枚一枚分厚いめっちゃ分厚いなこれあああめっちゃいい匂いお腹空いてきたやべえこれ絶対うまいやつじゃん今日またね今回の袋 お肉はね、300g。で、タレは 100g で合計 400g なんですけど、タレがね、結構入ってるんで、これ野菜にも染みてめっちゃうまそう。ヘいヘいヘい火が入りました。こんな感じ。うまそうはい。あこのジンギスカン最高にうまそうでしょう。うめっちゃいい匂いする。ちょっとね、タレは入れすぎた気もしますが、まあいいでしょう。 で、今回用意したのが、こちら。まあ、塩、胡椒ですね。と、ジンギスカンのタレなんですよ。これめっちゃうまそうなんだよね。あと、最後に、この白いご飯と。じゃもうお腹も空いたんで、食べていきましょう。<笑>いただきます。じゃまず、このお肉ね。何もつけずに。 ははい、はいお肉はねこんな感じでございます早速いただきますうんうまあのね臭みゼロほぼない野菜のね香りがめちゃめちゃくるんですよねいやでも待てよ後味にちゃんと臭みはあるいいね こうラムとかマトンとかちょっとね香りが残ってる方が好きなのでこれ、ね、ほのかに後味にふわっと鼻に抜けるその動物臭さっていうのがたまんないですねこれあうまいうんでもフルーツの香りがねめちゃめちゃするんで油も、ね、しっかり乗ってるんですけどあっさりしてるお野菜と一緒にこのジンギスカンのタレで。 はい、こんな感じう<笑>そうこれ絶対うまいじゃんあ<笑>うまいあこのタレめちゃめちゃうまいよいしょこれライスとライスといったらこれ最高でしょうんー これはお米進んじゃう。うめえ。もう。うん。フルーツの香りがすごいわ。めちゃめちゃ入ってる。っさっぱりとこの塩と黒胡椒。 っかうんもうねお肉自体がうまいんでもうシンプルなものでもうもうめちゃめちゃうまい今日もめっちゃうまい<笑>なんとなく気づいた多分んだけどお肉のたれはね 入れないのかもしれない、これ。ほどよくにしか。もうビチャビチャだもん。これは多分僕、ミスってますよね、絶対。まあでもね、入れた分、焼き目とかつかなくて、その香ばしさは確かにないんですけど、これ、タレ自体がもう美味しいので、その味がね、この野菜に染み渡って、一緒に食べると、さらにうまい。これはこれでありですね。 今日もこれがないっちゃいましょうよこれ緑の子ねよしそして先にね皆さんとご一緒に乾杯ということでーーーーーあーあーうまいでもやっぱりこれそのまんまじゃなくて お肉とね一緒に飲んだほうがうまいよね、うん、やったいくらでもいけちゃうなもっと頼めばよかった、うん、ちょっとご飯がなくなっちゃったんで。 おかわり取ってきます。はいはいはいっと。炊きたての白いご飯ゲットでございます。じゃあのまま食べよう。お米ってうまいね。やっぱお米うまい。時間が経つにつれてね、このタレの方に。 油がしみ出てくるんでこれがねまたうまい野菜にもうまみがのっかるし最高ですよ<笑>、うん、いやー今日めちゃくちゃいい日ですね<笑>めっちゃいい日正直今日はお肉とか野菜でね鉄板にある具材だけでもまあ2キロ あるかないかぐらいかな軽めのちょうどいい感じでございます、うん、でもこうジンギスカンって北海道の方ではメジャーだと思うんですけどやっぱりその関東の方だとこうラム肉とか売ってるお店が結構少ないんですよねもっとこう肉がね流通して食べやすくなったら絶対入ると思うんですよねめっちゃうまいもん シンギスカン家でやりたい<笑>うーんいやーでもそれにしても暑い今ねがっつりエアコンをつけてるんですけどそれでも暑いポッポしてきたうん冬の 温まりたいっていう意味合いの鉄板もうまいですけど、これねちょっと汗かきながら食べる鉄板ってもっとうまくないですか。わかります？僕好きなんですよね。あの夏でも鍋食べたくなっちゃう派。<笑><笑><笑>ああなくなった。ビールも取ってくる。<笑> ねえ嫁さんとちびちゃんがお買い物から帰ってきたご機嫌だったよご機嫌<笑>うんやっぱなんか不思議とこういう鉄板系ってさ量もね思ってる以上に食べてなかったりするんですけど満足感がなんかすごいよね、まあ、ゆっくり食べてるからなのか美味しさなのか雰囲気なのかわからないけど満足感はすごい うん、うん、ご飯、完食でございますでは、うん、ビールビールビール開けんのセッサ よいしょうんああ あ今日もめちゃめちゃ美味しかった。ごちそうさまでした。はい、ということでタイマー完食いたしました。多分ね、僕の作り方間違ってる。<笑>でもそもそもね、お肉の漬けダレがめちゃめちゃ美味しいので、これはこれでありです。お肉の漬けダレにもね、りんごがめちゃくちゃ入ってて、香りがすごい立ってるんですよ。なので、お肉の方に羊臭さっていうのがほとんどなくて、 ただ、うま味として、後味にね、ほんのりと残ってる感じなので、これがね、ちょうどいい塩梅で、最高でございました。今回買ったお肉については、ネット通販の方で購入いたしました。購入ページはね、概要欄の方に記載しておきますので、気になった方は、ぜひそちらもご確認ください。はい、ということで、本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価、お願いします。じゃあね